どうも、サムライリーティングをご覧の皆様こんにちは、マック・鈴木と吉高と、ミニゴリです本日は、<笑>この二人に無理くり呼び出されてこのスタジオまで来たんですが僕は内容を全く知らないので吉高さんに説明をしてもらいましょうマグさん、マイボー好きですか大好きです300本用意したんですけはい、はい、何味が一番好きですかちなみに？と今回作る、僕これ大好きです それからちょっとあのたこ焼きとかあの辺も好きです YouTube を何個か見てて面白、はい、そうな企画あったんですよはいあのシャトルラン知してますちょっといまいち僕分かんないですあれの内容が2 0ル間を走るやつの食べる版でシャトルイートっていうのを結構前にめ社長がやられてて、はい、それをうまい棒でやられてたんで、はい、フードファイターワークでちょっと鈴木さんもこれギネス出ちゃうんじゃない大丈夫 これ一番最高が誰だっけ<笑>現時点での一番最高がドラコさんで51本ですドラコはい5一 本, 本ですおそれ5一本ってかすごいのいまいち分からないそのかなりすごいですまあ51本と51本です、はい、はいはいはいはいはいドラコくん以外の記録ってあるんですか、うん、例えばそのはじめ社長さんとか、うん、リスタバリボンドさんのえー、っと、トミーさんが20本でしょ20本トミーさんが20 本,、はい、あ20本お 結構食べれる人でもそれぐらいってことか結構きつい そ, う、ね、そうでしたねつまる、飲み物面白いのありきなんですけどはいそれでも結構しんどそうでしたねへぇ、えーじゃあこれあのー、つまり早食いみたいな感じなんですか そ, そうですね、早食いです、ね、早食いを続けられるか続けられないかみたいな結局どんどんどんどん早くなっていくじゃないですかシャドルランって う, ん、もうや早速やってみますかちょっとなんかすごい楽しみですね、うん、なんか正直あんまり今日もこんな全部いけんだろうぐらい思ってんですけど とりあえずちょっと3人で1対1対しであれで何急に悪る気出しちゃってちなみにちゃんと罰ゲームあるんではい罰ゲーム、はいあのーょっと皆さんあのー、ここでちょっと一つ申し上げたことがありまして、はい、あのー、このね吉高さんっていう方はイケメンではあるんですが多分ね笑って人させるタイプなんですよなのでねさらっと言ってるけど多分ねなんか僕は嫌な予感がしてるえ罰ゲームって今発表するんですかしないいやちょっと待ってどうしよういやーお願いします ちゃんと食べ物 の, あのシュワゼついてるうおおマジ無理<笑><笑>これいわゆる虫ですよねそうですよねコールイとバッタとうおお<笑>これ寄れます<笑>うわあ無理雲<笑>虫ふるもさんこういう角度で攻め出したんだね三大ってねじゃあえこれは三人でバトル。早速じゃあ早いおりましょうかさあ、それでは 用意ができたということで始めていく感じでいいんですかこれは行きましょうおお生き込みなんかちょっと聞きたいです何本ぐらい30は三十に行きたいおおーブシャカタンはカンタタンは10本だったから、うん、10本超えじゃあ2人で水溜りものさん声、うん、をじゃ あ, じゃあ僕ドラフ君超えで頑張ります50個でこのテストは 電子音に合わせてできるだけ長く 20m 間隔の線の間を走り続けるものです。<笑> うま<音楽><音楽><笑>いコにお茶流し方面です。 you <laughs> Okay. Yo. はい。 3秒のゴーラー<笑>はいここからはしきりはミニゴリちゃんがやりますんでよろしくお願いします下からいきますおっ第三位デデン吉坂さんで三本三本も食べてない<笑>本、ね<笑>ね、日本ですこれはね日本ですいやこれはもうね虫三十匹のケースよ<笑>ありえんわ<笑>なんで本って全然あんの、ね、すごくないだから2人とも 全然入っていかないんだけどこれ。いやもうねやる気がない、やる気がもう。これはね虫三十個残るか。虫一袋でいいんじゃないですか。はい。おっ。おっおっおっ<笑>仲間を振ったぞ。で第二位が僕が十七本です。おっ。第一はい。堂々の新記録じゃないですかね。はい。百五十三本。イエーイ。 あれなくなるんだね本当に口の中がだいぶガジでちこってます<笑>ありがとうございますじゃあおけんコーナーにどうしますかはい一回カットで<笑>なんか簡単とすん基本的になんか<笑>抑揚がないんだよ<笑>抑揚がなんかた ー, ーーみたいな<笑>はい、ということでおお。 どうですよ皆さん、やってみた感想は僕からいいですか、はい、想像以上に楽しいというか集中できたというかバラエティー感がなんかもう全然結構僕割と序盤からなくて迫られてるけどやっぱ食わなきゃみたいなところから プ, プライドプライド刺激されてなんかすごい結果楽しかったっていうただ結果がすごいのかすごくないかちょっか正直よく分からないんでもしこれ第2弾あったらその今の自分を超えたいなという感じで僕は本当に楽しみましたありがとうございましたお医者さん感想ありますか これは…そうだね根性が足りなかった<笑>日本でお終わっちゃいましたと、で2人のを見てますという時の正直な心境ってどういう感じなんですか、あの時多たぶん取り残されてる感じすから、ねそ。そうですねやっちまったみたいな、やっちまっ た, ー た, た, っ, ま っ, たーっていうのと、どういう目で鈴木さんをこの尺の残り見てればいいのかなんで、<笑><笑>その辺がね、本編ではね、あの限りなくリアルに映ってると思うんで、これを聞いてまた巻き戻してね、体バックしてもらって、見てもらうの楽しみの人つじゃないかなと。 <笑><笑>あ〜あね、あ<笑>、はい、それって一つで出してねじゃあ肝心なひクターさんいかがでしたかじゃん最初はちょっとあのタイミングが分からなくて三、はい、本目で四用の鍋出したんですよ、はい、で途中から掴んできたんですけどやっぱ早くなるにつれて流し込めなくなったんですよ、ミスで、うん、なんか口の中に全部、前棒入って、うん、そこにこうシャって流れるだけで喉に通っていかなくて<笑> 分かる分かる分かる分かる見た感じすごい簡単そうに見えるじゃないですかうん難しいですね確かにでもこれ見るとやるじゃ落ちないかもしれない、うん、違いますよね違うね、はい、え、でも10本以上はね17十七。17, 17はいおじゃあ次回あったら何本ぐらい ?30 がおたいなとおじゃあこれはあれですねもう今回の記録を次回抜けなかったらもうちょっと際どい罰ゲームしましょうまだ正直 こ, これ多分割とほら可愛いじゃないですか言っても ね、もうシルバニアファミリーですよこれ。ガッツゲームの中で言ったら、いやもうこんなんじゃない。もっとゾイドぐらい。<笑><笑><笑>ゾイドぐらいバカをったってやつ行きましょう。これ系で。次回。次回以降にチャトレイトい棒編リベンジと行きたいのでコメントといいねお願いします。お願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。はいバイバーイ 吉高さんによる罰ゲームのコーナーをいってみたいと思います。虫食レポ。はい、で吉高さん、それぞれあの何を食べますって言って、基本的にあの水分は流し込んだなっていう、こちらから判断したら、もう一回同じものを食べてもらう<笑>そこは、はいあのー、正確な感じでジャッジさせていきますんで、よろしくお願いします。それではいっていきましょう。罰ゲーム、吉高さん、虫食レポ編、どうぞえっと、5種類。 五種類、うん。どうせも最後だ。開口。シルクワームだそうです。いきます。いかがですかお味の方は。いい感じだね。なんか釣りの で、た多んコオロギとかオケラ そのまま来何もないです。なんかこう、エビの辛く 出汁が抜けきっちゃって、エビの殻食ってる感じ、うん。カピカピになった。これ物自体になんか栄養価みたいなことある。虫ってなんか栄養価高いんだよね。高いん、ね、タ で, 豊富で。二分です。ただ、芋の仕上げがすごいです食べる。いや、大丈夫です。じゃ、どんどん行ってもらいましょうか。はい、次、えー、っと。ゴキブリさんだね。<笑><笑>まあ、俺もゴキブ リ, 俺キブリ、ね。俺もゴキブリですね。なんか。 ちょっとなんか薄くなったカリンドみたいな。うわーここ芋虫ですこれ。サゴアーム。食べましょう。食ましょ う,、うんうんう。これ一番嫌だな。一番あれですよね、うん、見た目的にきついやつですよね。辛いね。でこれバッタもきついんだけど顔が。<笑>バッタそのままなの。<笑> 300円のガシャで売ってるよね。<笑> オオロギが喉に引っかかった<笑><笑>パワーアウトパワ ー, ー<笑>パワーアウト<笑><笑>るパワる 苦い。なんか薬みたいな、ねうん、薬っていうか何か漢方みたいになやつがする何何その話ですか何<笑>でそんな黒い曲にするこいつ相当ムカつくんだよ<笑><笑>さっきから<笑>人のライダース来たり<笑><笑>あこれ一番ダメだわワームがワームが一番まずい<笑>うわー またコオロギ、コオロギ、これ、あ、オケラ、オケラですね。これ取れたからあるの、これ。これ、おっ、ちょっと、あ、そうなの。罰ゲーム、あ, ありがとうございます。うん、一緒ない、ね、味しない。 の中でで虫食ってるっててるいい、ううイメージがもうダメだよ確かにはい、バッタバッタですつぶ、はい、らな瞳です<笑>いい<笑>うわんおなんなかエビっぽい。うん 味としては一番欲しいですかうんましうん美味しくはないですうんとどれ一つとして美味しくはなかった<笑><笑>うん、うん、結構リアルめに、はい、こうこみ上げてくるあなんか臭みがなんか後味が悪いって感じですね いいですかすいませんでした<笑> 11個とかもいいです<笑>